品すれば、どんするとは、この人のことを言うのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。東京都知事時代、数々の不正や明らかにおかしい韓国寄りの姿勢が話題となり、最後は追われるように職を去った舛添要一氏。その舛添氏が、 JB プレス上に日韓関係このまま関係悪化状態を放置したままで良いのかという文章を寄稿しています。舛添氏といえば旧都立市ヶ谷商業跡地に韓国人学校を作ると言い出したり、東京五輪のボランティア服に韓国風のデザインを選定したりと明らかにおかしい韓国寄りの姿勢を糾弾されていました。結局、 韓国学校も、ボランティア服も、小池元都知事によって白紙撤回されています。そのマスド氏の言う日韓関係とはどういうものなのでしょうか記事を一部引用しつつコメントを入れていきたいと思います。それでは行きますね。徴用工問題をめぐって、日韓関係は数年前から硬直状態が続いているが、2019年末に、 中国から世界に感染が拡大した新型コロナウイルスの影響で日本と韓国の人的交流も途絶えてしまい関係改善は全く進んでいない日本では菅内閣の退陣自民党総選挙岸田内閣の誕生総選挙と政治の季節が続いており日韓関係に取り組む余裕もないまた岸田内閣誕生のために 支援したのは安倍晋三元首相であり、安倍政権の対韓強硬姿勢を変更するのは躊躇せざるを得ない。韓国では来年3月に大統領選挙が行われるが、それまでにムンジェイン大統領が日本に対する厳しい姿勢を変えることはない。ムンジェイン大統領の任期は来年5月までであるが、仮に 野党への政権交代が起こっても、すぐに大きな変化が生じるとは期待できない。しかしながら、隣国との関係をこのまま放っておいてよいはずはない。とのことで、冒頭から左派言論者が口癖のように使う、どっちもどっち論を展開していますね。安倍政権の対韓強硬姿勢と言いますが、先に対日強硬姿勢を取ってきたのは明らかに韓国です。 それも日本に対してというよりは、韓国国民の人気取りをするために、反日という手段を使ったと言ってもいいものです。政権末期でレ夢ムダック状態に陥ったイ・ミョンベク元大統領が行った竹島不法入国、パククネ元大統領の千年恨む発言、そしてムンジェイン大統領の日韓合意破棄。どこをとってもそこに 何ら正義も哲学もなく、ただひたすら愚民におもねることを目的とした愚劣な手段であることは明白です。このような無礼な態度を取り続けた韓国に対し、なぜ日本がどっちもどっちとして膝を屈しなければならないのでしょうか。続けます。岸田首相は、韓国最高裁の徴用工判決や、慰安婦に関する日韓合意違反に関して、 国際法違反であることを指摘し、適切な対応を強く求めた。これに対してムン・ジェイン大統領は、1965年の日韓請求権協定の適用範囲についての法解釈に日韓間で違いがある問題だ。両国間で外交的解決を模索するのが望ましいとの認識を示した。注目すべきは、 1965年の基本条約によって損害を被った個人の請求権が消滅するものではないということである。それは参議院予算委員会における外務省局長答弁でも存在しているものであると明言されている。ただその請求権には日本政府ではなく韓国政府が対応すべきだという取り決めなのである。したがってそもそも 個人の請求権が消滅したのではなく、その請求先が日本政府ではなく、韓国政府だということである。しかも徴用工訴訟は日本政府ではなく、日本企業を相手取っているので、その訴訟が無効だというわけにはいかない。2012年5月23日に、韓国の最高裁は、三菱重工と新日鉄に対する損害賠償請求を認める判断をした。 これ以降、韓国各地の地方裁判所で同様な趣旨の判決が続いていたが、2018年10月30日には、最高裁は新日鉄、現日本製鉄に対し、原告4人に1人当たり1億ウォン、約920万円の支給を命じている。同年11月には、最高裁で三菱重工業に対し、元朝鮮女子、 勤労邸らへの賠償を命じるる判決が確定している一方、日本政府は、この判決に対して、日韓請求権協定で解決済みであり、国際法違反だとして強く反発している。このように、両国の主張が噛み合わないままだと、対話の糸口も見えない。とのことで、個人請求権が消滅したわけではないが、 その請求は日本政府ではなく韓国政府が対応すべきなのはその通りですね。ここについてはマストイらしからぬ冷静な判断ができていると言っていいでしょう。しかしながらその次に続く文章は少し意味がわかりません。日韓請求権協定にはもし揉めた場合の措置が明確に記されています。日本側はまず日韓請求権協定 第3条1項に従って協議の要請を行っています。続いて第3条2項に従って仲裁委員会設立の要求を行っており、さらに立ち続けに第3条3項に従って第3国による仲裁設置の要求も行っており、韓国政府はこれら3回の要請に対し一切対応していません。つまり韓国による日本企業への 損害賠償請求とは、日韓請求権協定の完全かつ最終的に解決に逆らっているばかりか、第3条1から3項の揉めた場合の措置にもことごとく逆らっているのです。故に日本政府は明確な国際法違反と言っているわけで、その論理は一点の曇りもありません。続けます。徴用工訴訟問題で日本政府は、 日韓請求権協定第3条に則 っ, って外交的解決のための協議、仲裁委員の選定などを提案したが韓国側が一切応じていない。これに合をを癒した日本政府は半導体の製造に必要な材料などの輸出管理を厳しくしたのである。とのことでこの点については舛添氏は激しく間違っています。左派言論者がよく使うレトリックとして 韓国に対する金融措置は、元徴用工裁判の判決に対する日本の報復措置であるというものがありますが、全くもって違います。いわゆるホワイト国外しとは、そもそも金融措置ではありません。武器転用が可能な材料に関しては、その使い道や数量を明らかにするという厳格な輸出管理が施されていたのですが、韓国側はこれに関する 戦略物資会議の開催を2016年から怠っており、さらに実際に輸出した物資に対して、人不明なものも多数あったので、どこに使ったのかと問いただしたわけです。韓国側はこれに対してもまともに回答せず、日本側はやむを得ずこれら輸出する物資に関しては、輸出管理を厳格化し、軍事転用の懸念がなければ許可を出すという、いわゆる 非ホワイト国の扱いに戻しただけです。決して報復などではなく、言うなれば、韓国が身の潔白を証明しなかったので、以前通りの厳しい規定を適用することにしただけの話です。続けます。一つの方法は、両国政府が相手側の主張に耳を傾け、自らの主張は棚にあげた上で、第三国による仲裁に持ち込むことであり、さらに ハーグの国際司法裁判所での決着を図ることである。日韓の双方が相手の立場を理解し、日韓新時代への歩みを始めなければならない。ヨーロッパでは、ここを交えたフランスとドイツが協力して EU を動かしている。ヨーロッパ人にできてアジア人にできないはずはない。とのことで、ICJ による裁定は、 確かに一つの手段ではありますが、韓国が ICJ に出てくる可能性は限りなく低いと言っていいでしょう。竹島問題でも出てきませんからね。舛添氏が ICJ による裁定をというのであれば、逆に舛添氏に、どうすれば韓国を ICJ に引っ張り出せるのかと問うてみたいものですね。おそらく何の不安もないでしょうが。 マス氏は EU の例を挙げていますが、これは根本的に大いに間違っています。かつてフランスとドイツは確かに歩行を交えたかもしれませんが、中世以前はいざ知らず、近現代になってから日本と朝鮮半島の国家が歩行を交えた事実はありません。この例えをするのであれば、日中戦争を戦った日本と台湾、太平洋戦争を戦った 日本とアメリカを礼儀取るべきでしょう。そしてガチンコで殴り合った日本・台湾、日本・アメリカは今過去の恩州を超え無のパートナーとして歩んでいます。昔の青春ドラマではありませんが、本気で殴り合った異化国だからこそ、そこには真の友情に近いものが生まれたのだとすれば、日本と韓国の間に友情は絶対に生まれません。なぜなら、 韓国という国はそんな事実もないのに日本に殴られたと嘘八百を振れ回るような奴だからです。舛添氏の気候、一部ではそうかもしれないと頷ける部分もあるかもしれませんが、大部分は左派言論者のよく使うどっちもどっち論に支配されているものだと言っていいでしょう。都知事時代、明らかにおかしい韓国寄りの姿勢を見せていた舛添氏ですが、